お主のおかげでやり顔も戦えるかもしれん礼を言うぞありがたいお言葉モコが騒がしくなってきましたね我らが手剥げを殴ったからな復讐に燃えておろう攻めてきますかね今夜ではないだが我らを寝かさず明日疲れたところに仕掛けるはず今のうちに休め ああそうだ氏政様の館で姉さんが話したいってよし心得た。 町の守りは進んでおるようですお主の働き大国から聞いた礼を言うお辞儀への恨みは変わらぬがな敵は猛虎手勢なき今あなたが頼りです猛虎の餌としたいのだろう槍川の民は勇猛で腕が立つと聞くそれを示す時では考えておこう っおったか百勝だけで侍が負けた相手に勝てるすぐに分かれ もたまよたほんがいい のやつその日はわらじい一足で過ごしたんだ<笑><笑>ひどい味だ<笑>母親のお気に入り浴びるように飲んで酒が切れると怒ってねわめくんだ私の茶はどこだって<笑>それは苦労したな たかが六つの時腕を折られてさあの子を連れて足がちぎれるくらい走ったしばらくしてから知ったけど野垂れ人だって姉として立派な行いだ時として。 逃げることが何よりも勝る手だて。 <笑>何があろうと逃げたりしないよ坂井様姉さん猛子が行くぞどこにおる、うん、もってもんですこのままでは止めなきゃねえあのお方クロード様だクロード様お助けをタカ戦えぬ者を集め館に入れみんな館に逃げ込むんだ急げ門まで迫ってる敵だ が破られる《一生懸命だ!》街に入った猛虎は一人として生かしておくな!》敵を通すな!たいっ》やりかわを守れクロード様に続け モコが引いてくこれ式の戦いで引くとは魂胆は何だ釣り出すつもりいやできる限り敵を遠ざけ館に逃げろ俺は透析機を破壊する私も行くよならんのタを見ていろ 敵人をすり抜け強析機を壊さねば<笑><笑><笑><笑>壁が抜かれた。 街に戻るにも難儀しそうだ。 百股城の手抜け、館のそばにおるぞ。 Good. 勝ってこい現れたか己の首で恩賞をいただくわが名は井陣。 この島を割らず遺敵に天宗を与えるもの己の地で畑を潤わせ<ス>黙れ手抜け己が得るのは六門戦だ知れごと調子に乗るなよ されば情けをかけてやるやりかを焼け <音楽>ゴースパイタキュンペイ 殿様に続く 私は守った次は志村殿に加勢し対馬を守ろう私らは侍じゃない誰が猛虎を退けたあの兵器に立ち向かったのは を守ったのは誰だ俺たちだあんたたち、黙って猛虎の好きにさせる機会たとえ侍でなくともお主らは戦える我らで敵を打ち払い故郷を救おうお主らも立ち上がれ た名を打ち寄った兵はあやつを不死身だと言い始めておるお前が正してこいジンの首を取った褒美なんてもらえるかよ大事な菅笠衆のことはもう良いのかジンは対馬一腕が立つ俺の仲間では殺せん敵を滅ぼす手はいくらでもあろう頭を使え あいつを殺さない手もあるだろう。